関係ない人間を巻き込む復讐に正当性もクソもあるかよ醜い復讐心を神の代行人ってオブラートに包んで崇高ぶってるだけだ。